まったようなもしくは、ちょっとなんか、ごめんなさい。な、めん、<笑>込み分かった。というはい。行、は、動、いはい、開始してください。研究レポートの手術室をちょっと見に行きたいですよね、それ、うん。私、研究レポートを見ていけようと思うんですけど、おお行きますか。手術室に行かれる方はいますか<笑>じゃあ私は先に手術室の方に。 一度先に行かせていただきましょうか頑張りました二人がそこに行くならばちょっと私は考えさせて少しここにいる。わ第二種ずつを調べるということだねはい、はいはい、じゃあ新境普通だピンポン7誰だろうずっと視線を感じる周囲を見てもそこにあるのはただの暗闇なの、うん、はい。シーンに登場するのは 僕だけです、はい。ではどうぞ。なんだか視線を感じるが、どうせまたあの立ちバナとかいう<笑>人間じゃないようなやつがロードしているのか。うわまず中止するの か, のか。はい。ピンポーン。二回です。<笑>立ちバナルリの部屋四回。ど<笑>にそういうのやってた？わかんない。<笑> <笑>なんかデパートじゃないですかそれ<笑>確かに<笑>手術室にはい着いたな変わったことはどうやらちょっと待ってごないこの辺、うん、見てなかったどんどん使われて い, いないため<笑>いつも施錠されているはずだが今夜はなぜか部屋の鍵が開いているようだなうん<笑><笑>そういうこと説明をつれたそういうこと<笑>開けてみるか、はい、ガチャリンコ判定をしてもらいましょう<笑> 超いんではあのえっ、ー、と秘密の判定を情報室なら医学でもいいんじゃない確かに医学だなはいじゃ あ, じゃ あ, じゃあ<笑>いやさすがは水岸だな<笑>私のことを常に導いて 5, 5じゃあギリギリ成功ですねじゃあ秘密を見ていいですよショック PC1P13PC44 ぐらい読むの あ、こ れ, れ拡散情報じゃねえから言うのじゃないあ、そう、うまい、うま い, うまい自分がその BG に該当してらショック決まるそうか。で、一番下に何か書いてあるよねそれやってくださいこのゲームマスター感<笑>今回ちゃんとたまにいいかとこにないおーしはい、7、はい、のとこですねショックは受、OK、け で教えてもらおう、初期のは一っちしか結構<笑>一服してこようとかいったら正気度やぞ、正気度やぞ、い気度やぞ、正気度やぞ、正なんなぞ、正気度んぞ、正気度やぞ、正気度やぞ、正気度やぞ、正な度やぞ、正気度やぞ、正気度やぞ、正気 とりあえずここから出るか前に待ってたら誰か来るだろう終わりじゃあ俺が今度はレポートを見に行こうかなさっき書室にかけたレポートが気になるもう一度書室に戻ってあのレポートを読んでみようそれにあの死体の口から出ていた白い泡ということで 処置室に移動します処置室、ね、うんはい新票振ります八、はい。突然なスコールが成り出すが立つおう<笑>い驚いたな一人で行くんですか一人で行きます、はい、何で発表するんですか うーん研究レポートだからえさっきの基礎疾質の情報の段階で菌種 M 類に関する研究成果と成果っていうレポートになってるから生物学で振りますはい成功ですはい、では見いきます 新型菌種エムなるほど水木先生はちゃんと状況を理解してらっしゃる見ながら先生小山先生うんなんか声が聞こえたぞ う, うんどうした 研究レポートを見てきたんですが、どうやら先ほどの行動とはあまり具体的な接点は見受けられませんでした。ああ、そうでしたか、この変なキノコしかしながら、この、えー、何山だったのメタリ山<笑>付近で生息している菌類であり、人間に感染する可能性が非常に高いものだと。 レポートに書いてありましたじゃあ我々がここにいることすらまずま ず, まずいじゃないですか帰ろう<笑><笑>お お, お, おまずは応急処置でマスクを皆さんに<笑><笑>感染経路としてはやはりその傷口等から感染するようですね傷口なるほど先ほどの戦闘で怪我を負った者はいるかあなたがハサミで刺した笹々木さん以外は いらっしゃいませんよじゃあ今のところ問題はないそろそろ院内あそういえば第二手術室はどうでしたか第二手術室の方なんですがなんだかこれ の, のものとは思えないような状況でして何<笑><笑>と言えばいいのか誰かもう一人我々の他に医者がいるんじゃないかと思うようなそんな状況でしたん誰かが手術をしていたような 直線まで誰かがそこで嫉妬していたかのようなそんなそんな状況でした私の口からはとてもとてもこれ以上のことは何も言えません、うん、こうやってみ見れないんだっけ何 直, 接ない直接読ませるっていうの、ね、はい、あできるんだあできるだから秘密の譲渡をしますってことだったら見せればいい秘密をであでも今そうなあれかサイクル的に皆方さんになっちゃうからできないのかな同じシーンに登場してればできる 譲譲渡はう譲渡はもも交渉もできるだから自分の秘密を持ってる秘密を渡し見せてあげるから代わりに君の持ってる秘密を見せていくっていう交渉ができ る, なるほどちなみにその状況を私たちが知っても問題 な, なさそうなんでしょもちろんですよ共有しましょうぜひ本当だよ浸水士の情報は<笑>でもなんだか帰ってきてがちょっと顔色優れないですよねいやーもう本当にこの世のものとは思えないような状況で<笑>気がないというか <笑>もうそんな具体的に数時間1位ぐらいの<笑><笑>こんなわけのわからないことばかり大きる夜初めてですよ<笑>そうかまだ若い な, <笑>なんだこの人は<笑>で今はいいんだけど<笑>今はいいんだけ ど, いいだけどあのシーン始めるときに1人で見に行って、ねうん、その時点でそのシーンにいるの1人だけだからあのその後に2人を登場させるっていうのは基本的にはできないあーだから自分のシーンを1回 みなかたさんのシーンになったときに全員が登場させてほしいって交渉することです。ああごめんごめんみなかた先生がそうしてくれたと俺は信じて<笑><笑><笑><笑>じゃ あ, じゃあちょっと時間を戻りみんなが別れた直後、僕は人でポツンとしてるところになっちます<笑><笑>非常にドカフックが始まった<笑><笑>しかし、あんな化け物が出ている状況下で各々おのおの 個人的な活動をするというのはおかしいな何かこの状況が起こることが分かっていたかのようなので怪しい味<笑>方はいないのかもしや<笑>ちょっとつけてみるかまずは小山君彼は何かしら小気度というかなんかすごい隠し事も多いしよく分からないことも分かっているちょっと後ろをつけてみよ う, うーん彼は 何か、手第に手術室…第二手術室に向かってくるああ、あの副院長、めっとあ、開いてる開<笑>いて<笑>うん、しかし、なんかよくわからないが今のところ怪しい行動はしてないなどうしよう、じゃあこの病院自体がだいぶ怪しさを感じてきたな 私はここに長年伝わっているか何かと怪しいことが多いこの山上病院にい、e、いについてもう少し調べてくる必要がありそうだということで山上を調査する、はい、山田氏に手を取って四えさ窓の鍵に何か映ったような気がした<笑>また何か見えた<笑>では誰が登場しますか瑞希、えー、さんが何かみんなを呼んでいるようだ えー、となんか最後のほうで登場させますみたいな言い方で。すすするははい、いいいの、まあ、いいねでで医学成功よ、ね どうやら、水木君が呼んでいるようだ少し合流してみるかはいではそのにということで、はい、それで私の見たレポートの内容としては以上ですはいなるほどありがとうございましたお二人は何か<笑>いや私は先ほど述べた件で以上ですねいやこの病院についてちょっと調べて クリーンな病院だったよ<笑>顔色が 悪, 悪いですよね、でも。<笑>お二人ともあ顔に顔色がすれないようなんですがいやー。私はキャリア入社ですから、ちょっとあんまりこの病院について深いことはよくわからないんですよ。ああ ク, リクリーンな病院だし、怖いから大丈夫だ。安心して、あなたが言うとあまりいやこれ以上は何も言わない<笑>失礼しました。<笑>はい。3回目終了ということかな。あ秘密の かもしないうーんどうにいもか情報の糸口じんないもんな全て方針くらいは明らかにしておかないと何か手術室の様子で手が か, かり入れるものはありませんでしたか手術台に何やら肉の塊のようなものがじゃあ全員に公開す る, するじゃあ読んで外科手術の準備が整えられておいてつい先ほどまで嫉妬されていたかのように見えたんですよ 手術台に肉塊のような臓器のようなものが置いてあって一体この部屋で何が行われていたのだろう。肉の塊。はい。じゃあちょっと恐怖判定につて。ショック。PC 一 PB 三 PC 四。PC4、<笑>恐怖判定。分解で恐怖判定。はい、分解で恐怖判定は全員やります。え、俺も一回。いや一回やった人はいるあ分かった。ショックで一減るだっけ。やらない。 VC2 は減る分解はどこだっけ VC2 はは減減らららなないい僕を見うことは俺薬品があるから1 2 3 8 2 3あ、ああるるかかじゃ成功あぶね失失敗敗しろよんだ違う狂気を手に入れる 妻と…と、うん、あ、いうか俺これ全然てはい、失敗したので絶叫はい、じゃあ下の文を読んでください。<笑>事件の恐怖があなたを苛いむ。<笑>また何かあれば恐ろしい絶叫を上げてしまうだろう。この狂気が著顕在化…顕 在, 在, 在, 在化した。<笑> シーンに登場している自分以外の PC 全員が視覚の分野からランダムに特技一つを選び恐怖判定を行う<笑><笑>今やるのじゃ<笑>あやってください<笑>ランダムはこれじゃあ振って出すこいそう10番だからえー、っと芸術に関して3つだから8だなものと思ってるから 何だって何でいいんだっ け, 何, 日なんだっけ何だって何だっ近くに対し近くのランダムなブイランダムに対して、はい、恐怖判定を行うだからまずそのランダムを考えたら何だって何だって何だって何だって何でって何だって何だって何だって何だ 十成功初対応用さんどうしたんですかこれってもう無くなる。たまた…置いといて置いといてまたあの同じことがやっぱ起こる起こらない起こらない県内側は一体だけさん…一体…何があ っ, があっいや確かに私もさっきやるシーズンステムの状況がびっくりしましたが…いやいやいや別になんでもないよところで今さ、一と四だったらここで… 3と二か六と四だっと四か…はい、じゃ意味数を… あなたは4という数字を恐れているなぜならば死に通じているからだトリガーを満たしたキャラクターの中からランダムに選んだ1人に2点のダメージを与えるはいではどっちかに2点のダメージを与えてくださいランダムだから奇数ならじゃ水木さんで偶数ならいなかった2点のダメージを与える生命力のほうはい生命力をマイナス2にしてくださいという感じであのどんどん狂気は増殖していきますので これ、ずっといや、えー、っと、それは一回だけだね し, しかし、集中室の様子…何かおかしい普段、鍵がかかっているはずなのに…鍵も…